ドルーリー守衛佐と3人抜き区関心。17人抜き15歳ニューヒロインに地元、神武氏以来の大騒ぎ。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。岸形第12回、晴れの国岡山、駅伝競争大会、29日、旭川百軒川ランニングコース。 陸上界の超新星が地元でも改装した。15日の全国都道府県大抗女子駅伝で17人抜きや抜く関心の爆走を披露した中学3年のドルーリー・シュエリ、シエリ15イコール津山鶴山中イコールが29日3年ぶりに開催された晴れの国岡山駅伝で津山市チームの3区3キロに初出場。 大会過去最多の観客や報道陣が詰めかける異例の注目の中、3人を抜く9分40秒の区間新記録をマーク。優秀新人賞に輝く大気ぶりも発揮した。天候曇り、気温5、0度、湿度 54%、西南西の風1、8メートルイコールスタート時。新ヒロインの外旋団に多くの地元観客は湧き立った。 ドルーリーは期待に応えるように区間トップで駆け抜け同2位に37秒差をつける回想。雪であまり練習ができなかったんですけどその中にしてはまずまずの結果。トップが見える位置でタスキを渡せたことが良かったと頷いた。調整は不十分でも自力の高さを見せつけた。 都道府県対抗女子駅伝後、全国的な大寒波の影響で岡山は約50センチの積雪。ジムのランニングマシンで軽いジョギングを中心に調整し、外で練習する機会はほとんどなかったという。しかしこの日、5位でタスキを受け取ると、3人を抜き去りに入浮上。84年ロス五輪女子マラソン代表の増田明美氏、59を完成されたフォーム。 とうらせた力強い走りで、1分あったトップとの差も23秒まで縮めた。16年に暮らしはじめ中の金光幸、当時中3、がマークした9分50秒の区間記録を10秒の大幅更新。それでも、走りの感触は4割くらい。中間からペースが落ちて、後半も上げきれなかった、と反省を忘れなかった。 スーパー中学生の走りを一目見ようと、雪がちらつく寒さの中でも観客が沿道を埋めた。報道陣も多く集まり、大会関係者は、これは陣武氏以来、日本の歴史が始まって以来、他に例がないことのい。と驚いた様子。周囲の喧騒、喧騒の中、当の本人は、注目されすぎるのはあまり好きではないので、そういった面ではちょっと、 特徴した。しかし、大勢の大人相手に、最後まで真摯、真摯に受け答えする姿はまさにヒロイン。チームも6位入賞を果たし、新型コロナウイルスで3年ぶりの開催となった地元大会を大いに盛り上げた。今後は2月5日の全国中学生クロスカントリー大会、市がに出場予定。また、インターハイに出てしっかり活躍すること。 と、新たな舞台での活躍も思い描いた。瀬川楓カエデ・ハ形全国都道府県大港女子駅伝 VTR 岡山県代表として、中学2、3年が対象の3記録間に出場した。38位でタスキを受け取ったドルーリーは、大きなストライドで次々に選手を交わし、17人抜きを達成。 13年の高松持無線日大阪薫ジ女学院中、19年の南ヒが葛飾中の区間記録9分10秒を8秒更新する9分2秒の区間新記録もマーク。8分台を出したかったんですが、区間新は自信になるし、初めての大きな駅伝だったので楽しかったです。と愛くるしい笑顔で話し、一躍脚光を浴びた。 菱形ドルーリー、シュエーリー、ドルリシエリー2007年11月16日、岡山津山市生まれ、15歳。小学4年生から津山ジュニア陸上競技教室で競技を始め、当初は短距離中心。地域のリレーマラソンで中長距離の適性を見出され、小学6年時に県大会800メートルで優勝。 22年8月の全日本中学選手権女子1500メートル V、同10月の U16 大会女子1000メートルで2分45秒84の大会記録をマーク、400メートルから3000メートルまでオールラウンドに出場し、目標は東京五輪代表の田中家実、豊田自動食器、157センチ、放置新聞社。ご視聴ありがとうございました。